えー、とですね、違いではないんですが、はい、振り上げのタイミング、ね、大体40から50キロぐらい、40から50キロはい、腰に負担がこうかかってくるのはそのぐらいです、<笑><笑>私、はい、何年か前に、上げようと思ったんです、振ろうと思って、はい、あのね、30センチくらいしか上がらなかったああの最初がやっぱ一番重いですかね。<笑> ね、上がっちゃえ ば, ゃえばまあ、ね、触れるんでしょうけど。最初の30センチで一番重いですか、ね。上がらなかったちょっとあのキートレして頑張ろうかと思ったんですが、はい、そこからちょっとあのコロナになっちゃってね。はい。じゃあ今年から改めて頑張ってほしいことで。はい。差、はい、し入れます。<笑><笑>はい、頑張りたいと思います。それでは、はいはい、いいですか？リードしていただいて。 のイベントで何度か見ているんですが、はい、まあ辛そうよくもまあこれだけの水分を含んでね、はい、触れるなってもう毎回感心してますあのー、フリーはですね基本的にそういう状況大好きですので、はい、<笑>あの辛ければ辛いほど大好きと、はい、あの雨大好物でございますのでなるほどでそで苦しそうな顔をしてるんですけどお客さんにもらう拍手、はい 元気、いっはようございます。そこでまたね、頑張れるんですよ、ね。そ れ, ももうそれが楽しみで、はい、楽しみで、僕なんか、片付っておりますので。はい、もう雨の演舞は本当に守っていただきたいと思います。で、はいね、そこでね、あの、正しさんも、もう輝いてる感じが。ね、汗も、一緒に飛んでる感じ、もうとってもかっこいいと思います。いろんな写真見てるんですけどもね。はい、はい、ありがとうございます。はい。 それでは、えー、準備は整ってますねえ、もう事前の段取りともまず全然違う状況になってますのであのぶっつけ本番でいきたいと思います。えー、皆さん、えー、会場出られておりますかねはいあの朝の段取りとすでに人権が違いますので、えー、ここからの流れを説明いたします。えー、皆様のチーム名1分お呼びいたしますす、えー、約30秒ですね えー、少しですねあの、真ん中の方に出てきていただいて、えー、アピールをしてください、えー、その際、えー、周りの方の皆さん、少しちょっと融通してください、ねはいえー、そしたら、えー、元の場所に戻っていただいて、最後は大振りで、えー、一斉振りという形で終わりたいと思っております、まだもうちょっと前の方出れますので、えー、もう少し、えー、間隔上げてまいりましょう、はい、大丈夫ですかね。 ちょっとこあの 普, 段普段というか、よくあの会場と違いまして、1列目のお客様が非常に近いところにえおりますので、前列の私の皆さん、は引っかからないように、ちょっと気をつけてください。はいでは、準備が整いました、大変お待たせいたしました。それでは参りたいいと思います を整えてくださいまずはチーム紹介から入っていきたいと思います。 もう続いて出演チームまいります U3、チームのんですけど、14って書いてあるのでちょっとわからないんですけど大丈夫ですかねいませんねはいじゃあ一ーブりいきたいと思います一ーブりいきたいと思います皆様お立ちください皆様お立ちください、えー、これからですね、えー、ここに、えー、集まりましたチーム演武そして挟むか合計15ですね一斉に売りますぜひですねお客様の手拍子完成をいただけたらと思っております 参りましょう。異性 はえー、お写真飛び残しじゃないでしょうか。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、ゆっくり下ろしましょう。はい、ゆっくり下ろしてください。すいません。途中、えー、音音繋がらない中、皆様の手拍しが、えー、本当にこの方の共演を支えてくれました、えー、本当に重ねて御礼申し上げます、えー、それでは田の皆矢さん最後にですね。お客様にご挨拶をさせていただきましてえ、旗の共演を締めさせていただきます。はい、皆さん立ってください。立ってください。はい。 普段あの上の旗に目がいってると思いますが、振ってる人、えー、こういう人たちです、えー、ぜひ覚えてください、えー、そして、えー、ぜひです、ね、演舞の時にやったら、えー、よかったよ、かっこよかったよって声を上げてください、もう明日の頑張りにつながります。えー今日は働き方